橋本もかんなさんの一発ギャグ。怒ったかな許さないかな橋本環奈かんなかわいいか。かわいいと話題になっています。そこで、橋本環奈かんなさんに対抗して僕が考えたのりの、いや、ね、なんで対抗するのえ、え、え、え、え、え、私なんてもう、私なんてもう3日4日の奇跡だと思うんですけども。え僕が考えた祈りのかわいい一発ギャグを披露してほしいです。え、これは、あの、出たら言えばいい もう今言わ、今言わないで出たら言えばいいよね。そんな、なんで対抗しようと思っちゃったんだろう。はい。ギュッカンナ様に怒られる<笑>本当だよ。どうしちゃったのえ、大丈夫だよね。青入ってますよね。へ、えー、ねえ、カンナに、カンナに対抗するにはちょっと弱くないじゃあ、行きます。韓国のり岩のりみなせいい海苔。 つまらんわー。もうつまらない。もう本当にこんな時間を過ごしてしまってもったいない。レッスン5人